どうもコミですさて本日はですね、こちらのセブンティーシクサーズさんにですね、お邪魔しております。 で、こちらどんなクランかというとですね、あのー、皆さんよく、アボトエマさん、あの、ご存知かと思いますので、絵を描いてくださっている方なんですけども、ポンコスポンクラなんかでも結構お世話になっておるんですが、あのね、その阿ボと今さんが、あのー、立てていらっしゃるプランになるんですけども、こちらですね。えー、っとですね、あの、何を今回、あの、したくて、あの、こちらに来させてもらったかというと、こちらなんですね。あのー、ま、あ私のアカウントのもう一方、 あの、レジェンドのエンブレムがついてるてっちゃんさんがいらっしゃるんですけども、そのてっちゃんさんがですね、まあまあ普通に考えたらタンール14だと思うじゃないですか、まあまあ13はまあありえないかな、まあ先この環境もそろそろね、14強いんでって思うかもしれないけど、実は、とんでもない。<笑>グランレベル8なんですよ。パーと思いますよね。いや、だってヒーロー、ババキンレベル10が最高ですからね、クイーンすらいないんですよ。この状態で、 レジェンドってどういうことみたいな。もうね、ちょっと衝撃的すぎて、あの、今日ちょっとね、どんな風なその運用してるのかね、あの、プレイをしてるのか見せてもらいに来ちゃいました。で、見てもらってわかる通り、こちらですね、あの、レジェンドトロフィーね、これ77っていう風にあるじゃないですか、ここ。つまり、あの、単発的にレジェンドにいるんじゃなくて、シーズンエンドできっちりレジェンドで終えてるんですよ。タンホール8のアカウントっすかね、これ。タウンホール14とかいるこの環境でですよ。 いや、さすがに信じらんないですよね。2021年の4月シーズン、ほら、これ、きっちり、レジェンドトロフィー3稼いでるんすよ。3、これ、これ、これ、ここ、やーべえと思って、これ、<笑>信じらんない。ちょっとね、どんなセミをしてるのかね、あの、見せ て, てもらってますんで、早速ちょっとね、あの、リプレイの方をね、ご覧いただきたいと思います。こちらです。 はい、えっと、今日はですね、リプレイ合計で3本、あの、用意していただいております。まあ、あの、基本的にはこの形でみんな、あの、撮ってらっしゃるとおっしゃってたんで、まあ、2本はてめですね。で、1本は防衛に関しては、どんな風に普段防衛してんのかなというところもね、ちょっと大体いい想像がつくんですけどね。 まあ、一応画面に映させてもらおうかなと思っていて。で、えっ、ー、と見ての通りですね、えー、編成に関しては、まあウィザード、アーチャー、あとペッカとゴーレムですね、あと援軍の中にはペッカが入ってます。これですね。で、えっ、ー、とこれをねどういうふうに使っていくのかっていうと、呪文も結構ポイントなんですね。このクエイク4プラスレイジア、えーレイジフリーズっていう組み合わせが結構味噌で、あとまあポイズンもそうですね。あの狙う村は当然ながらタウンホールがこう外に出てる村を狙うんですよ、なるべく。 ま、あもう、今の環境、タウンホール14で壁外出しの村なんていうのは、タウンホールでね、壁外出しの村っていうのはもうそこに爆弾とかゴリゴリあったりするんで、基本的には無理ですよね。あのー、そろそろ苦しくなってきちゃうと思うんで、えっ、ー、と、壁の一層内側ぐらいにある村がまあまあ、あのー、狙い目なのかなと思います。まあ、外出しの村でも、テスラとかなければいけるって言ってましたけど、いうのかなアルキリーとかで、普通にその罠解除してペッカ突っ込ませんのかな<笑> まあ、とにかくですね、こういう風うに壁の椅子内側にある村っていうのが、まあ、ベーシックに詰めてる村なみたいですね。で、え、まずは、え、ガーンウイルとかアーチャーでも時間をかけてね、もうチクチクこういう、あのー、周りにある壁の一層外にあるこういうストレージ系を削っていくんですね。で、えっ、ー、とね、そろそろ本体が入っていきます。このね、進行もなかなか見応えがありますよ。だって、 普通に考えてみたら、タウンホール13だか12だって、今の14からね、タウンホール落とすのって楽じゃないっすよ、マジで。めちゃこれコン力高いですからね、毎秒300かな与えてきますから。で、えー、クエイクでダメージ入れながら壁開けてポイズン買って援軍が出てくることを想定しつつ、一気に0時先打ちからのセッカ、バルキリー、バーバリアンキングで、一瞬でタウンホールを落としていくっていう、これ、この<笑>、この一撃。 いや、これね、実は、いやなんだこれかよって思うかもしれないっすよ。もしかしたらね、そんな、まあ、いい、あのー、ふうに思う人いないと思いますけども、もし思ったとしたら、ちょっと考えてみてほしいんですよ。これね、あの、皆さん、あのー、レジェンドにいる方って、攻めを失敗してもトロフィー減らないんですよね。減らないんですよ。だけど、だけど、だけど、これ、えー、っと、タイタ今相手タイタンじゃないですか。タイタンに対すると、ミスった瞬間、トロフィー持ってかれちゃうんですよね。持ってかれちゃうんですよ。ミスれないんですよ。 そもそも防衛なんてもう絶対何の期待もできないしないじゃないですか。このクラスになってきたら。ってなってくると、もはやもう攻めをミスること自体がもうトロフィーマイナスになっちゃうから、絶対ミスれないですね、これ。もうめちゃくちゃ職人技なわけですよ。このね、ある種の緊張感ですよ。これを一発やるけどもめっちゃ緊張するはずなんで、それをあのこう決める、しかもタウンホール8ですからね。アーチャークイーンでもいれまた違いますよ。クイーンもいないですから。 その中で決めていくっていうのは、えー、ぐい。これはマジでえぐい。ちょっともう一本あるんで、こちらも見てください。はい、こちらですね。二本目。えー、っとね、同じように、こう、タウンホールが外にあるわけなんですけども、やっぱね、ここのね、うまいなと思ったのは、今、まあ、ここね、えー、っと、ウィルトとかさんいますけど、このね、えー、っと範囲っていうのが大体どのくらいまで攻撃届くのかをしっかり多分、テッチャさん把握してるんですよね。で、そこに対してガーゴイルだったりとか、 あと、ウィザード、アーチャーを使って、こう、適切に、最小限の犬糸で削りを入れていくっていう、これがね、うまいわけですよ、マジで。で、焦らないんですよね。もう、アーチャーとかでチクチク削っていくとかもう、もう、早くウィザード出したいよ、とか思うじゃないですか。そのね、一体一体のウィザードが、タウンホールを落とすための、大事な火力なんですよ。本当に、タウンホール8でタウンホール13の、その、タウンホールを、タウンホールを言っていないだけど、タウンホールを落とすのって、 それぐらい大変なのですよ。だからね、もう、ウィザードを節約するの、こってアーチャーでもうくりちチくり削って、いやもう弊社だってさ、まあ、そこそこ体力あるわけですよ。もうアーチャーのレベルだって5節からね、5。これで削っていって、で、だそろそろむき出しになってきたぞと。 ブェイクで壁開けタウンホルにダメージ入れはいダイクが回復し始めてるやばいやば い, やばい急ぎ急ぎはいレイジフリーズポイズンペッカ一気にババキンも出しガガガガガガガガガガって今ところねちょっとゴールも多分ね出し遅れちゃったのかなでもこのままもうババキンの体力のねやば一瞬で一瞬で行った一瞬で行ったけども、えー、その前にレベルマックスでもないんですよねもうすでにこのあのタウンホール8でもらえるペックのレベルで低いですからでもそれでも貴重な火力このペッカが タンホールを壊してくれて、こんな感じで、13%、14% ですかね、13% かの星1を取っていくと、ペッカのレベル6ですからね、これ。見て見て見て見て、これ6よ。なんか、皆さん、このペッカのレベルが最高なんでこれが、今のてっちゃの最大火力なわけですよ。このペッカの振り下ろすナタかなあれ、ナタかなあの、あの一撃が、もう本当にタンホールを壊最強の武器です。そのレベルで、 タンホール取ってくるってやばくないですかマジ。タンホールの体力とか見たら多分ね、驚愕すると思うんですけど、これ相当タンホールの体力高いですからね。あの、今これ、タンホール13っえー、あ、14か14、14って8900すからね。これ、あの、てっちゃんさんの村とかのタンホールとか見てみると多分ね、あの、倍ぐらい体力があるわけですよ。それで、ね、しかもこんだけの攻撃力、見てこれ。これだけの攻撃力ですよ。毎秒300。しかも4体に対して、こんなの。 こんなの普通立ち打ちできないですよね。さすがにえぐいんですけども、もっとえぐいるのは防衛です。今から見てもらう防衛っていうのをもう何発も何発も受けても、心を折れずめげずに愚直にタウンホールを壊し続けた結果が、このレジェンドっていう、もうこれ本当すごいですから。ちょっと、この防衛見たらね、なおさら多分テシャトのすさがわかると思います。こちらです。はい、と、こちらですね。あのさすがにですね、タウンホール14は、 あの、なかったです。今、その、レジェンド以下の、えっと、リーグって、基本的には自分と近いタウンホール隊が、あの、よくマッチングする形になってますんで、えっと、アップのがですね、この13かなこれ、12かになるらしいんですけども、これでもね、すーごいっすよだって、タウンホール8でしょ ?9、10、11、12、4つですからね。 4つ目のタウンホール隊でレジェンドに参るっていう、まあ、こいつもなかなかすごいっすよ。タウンホール12のレジェンドってもすごいっすけど、でそれと同じくらい、タウンホール8のレジェンドっていうのがなんか、なんかもう感覚が狂ってきますよね。一体な、な、んのや、何人がすごいのかなんか、もう凄さが凄 す, すぎてわかんないみたいな感じですけど、あの、もう完全にこれヒーローだけでボコボコですね。あの、もう突破兵器とか、ま相手持ってますけども、使うまでもないっていうことで、ユニット節約に入っちゃってますね。 ライドラン2体プラスキング、えっ、ー、とー、クイーン、グランドウォーデンで、もう、いいローの体力が減らない。キングとかめっちゃダメージ受けまくってるはずなのに、もう全然減らないし。れもうなんならアーチャークイーンとかもなんかもうグランドボーデンも全員体力ほぼマックスっていうね、この状態。も対空砲だってもうなんか全然ライダーに効かないしみたいな。いや、これですよ。この状況でさ、もうこういう防衛を何発も何発も日々食らいながら、 レジェンドフィニッシュをしているってどんだけメンタル強いのって話ですよね、マジで<笑>。こ<あ>れは<笑>ちょっとやばい<笑>。どうなってるの本当にもう<笑>。いやーもうね、だから。 こういう防衛を毎日喰らいながら、さっきみたいに、その取れる村を確実に落として、で、失ってるトロフィー、これ20、20いくつ失ってんのかな、トロフィーが。で、この一発で普通に28とかトロフィー失うわけじゃないですか。さっきの、えっと、一発取って10いくつのトロフィー稼いだから2回、 勝たないと、まあ、一回、その、負けて、失うトロフィー分、当然取り戻せないし、で、攻撃ミスローもんだったら、もうさらにそれがマイナスになっちゃうわけですよね。修羅の世界ですよ。いや、もうね、ちょっとこの熟練の技をね、ちょっとね、ぜひ、この場で僕の村にちょっと見せてもらいたいと思いますので、今からですね、てっちゃんさんのライブアタックをお願いしていきたいというふうに思います。行ってみましょう。はい、こちらですね。私の準備してもらう。まあ 壁の外側に、えーとまあ、あるというものの、グランドウォーンとかね、あのちゃんと、えー、壁際までダメージ配慮にいるし、なんなら大君の小屋とかアタャートとか、もう結構壁際までこう、ねたいえー、と迫撃砲もねあって、まあ、クロス棒もあって、そう簡単にはタウンホールに、まあ、到達しにくいはずです。タンホールレベルはまあ4ですね。まあ、4でも一応火力は十分高いですから。 あえー、と始まりましたね<笑>えと、ま、ずは、えー、タウンホールの外側のこの1と外のここの部分ですね、ダクエリの、ね、タンクがちょっと硬、まあ、いんで、あーちゃん2体出しながら、ここもね、やっぱりウィザードは使わないですね、きっちり温存していくんですけども、ここからいったらどっから入るんですかね、これね、ここのウィズ島の前辺りを開けていくのか、たぶんこっちのアチャ島の方からは入っていけないですよね、これ、スニゴ分も当然いないし、スーパーユニットも使えないんですよ、8って。 スーパーユニットも使えないし、突破兵器も使えないから、タウンホール落とすにはもう壁をこじ開けて、ユニット流し込んでいくしかないんですよね。もうで壁をこじ開けるにしてもサイドカット用のスニーゴブがいないので、もうこうね、えー、と防衛が飛んでこないところから狙っていくしかないんだけど、もう迫撃方法、普通にやられましたね、ガーコイルがね。はい、で、追加したアーチャーも落ちてしまって、だペッカーが出てきて、ペッ 感が出てきて、ウィザードか、ウィザードでカットしていく。この、あ、この金山をカットするのか。ペッカを追加して、ウィザードを守りながら、これはクエイクが出てくるか。クエイク、はい、4パトとして、タウンホールにダメージ与えながら壁開けました。ペッカが、逸れてしまって、ゴーレムに、ペッカ追加に、援軍ペッカ、ババキンザ、これでいけんのかマジいけんのこれで。嘘でしょバルキリーが来て、さキングがフィスト発動を、おい、キング。 でペッカの一撃が入る入るるお壊壊したすげえタンール壊したたすすげげやややばやばばこれはやばだ、ね、いやだてペッカめっちゃそれてったし絶対無理やと思ったうわーえぐっ スケルドントラップもちゃんと仕掛けてたんですけどね、ちょっとガチめに、あのまあ、タンホール、外出しとはいえ、事故るようなところにテスラも置いて、ちょっとまあ嫌がらせじゃないってよ、これは別に何の嫌がらせでもない、元からあったんですけど、テスラもあったし、これ、スケートラもちゃんと置いてたのに、マジか、やばっ、<笑><笑>当然これ、テイクワンすよ、テイクワン、何の練習もないテイクワンでうわ、やべえ、これ、職人技すぎる。<笑> いやー、やばかったですね。あの、さすがに、セブンティー・シックサーズさん。<笑>これはやばい。<笑>青戸さんのグラン、すごい人いるな、マジで。いや、なんかね、ちょっとさすがに衝撃を受けました。なんか、当たり前のようにタンフォール取るから、あのー、なんか自分の中で、えっと、簡単そうに見えちゃってるんですけど、これね、あのー、皆さん、ちょっと試してみてください。タンフォール10とか、あのー、それぐらいのアカウントで、 誰かの14の村とか攻めてみれば分かりますけど、これマジそんな簡単じゃないですからね、あのあらゆるタイミングとかが少し崩れちゃうとうまくいかないし、あの数ある村の中から選んで攻めるならまあまだしも、こうあのポッと出てきた村を攻めて、あのそこでタンホール確実に落とすのってマジで、 多ぶん難しいと思うんでね。あの、もしよろしければ、てっちゃんさんのこの方法をですね、試してみて、あの、どれだけ難しいか、来店してもらえたらな、というふうに思います。はーい。ということで、こちらで、えっと、76さんですね。あの、冒頭言ったのが、アオトエさんのクランで、その絵を描いてくださってる青とトさんです、皆さんご存知の方も多いと思いますけども、あの、てっちゃんさんもね、こちらにサブリートとして所属されていますし、なんかね、すごいんですよね。遊びに来たっておっしゃってたかな。 このアクアジュさんニューって書いてありますねこの方もね、よく見てみると、3ホール走ってェジドトロフィー7個あるんですよね。一体どんな人が集まっているクランなんだ、ここはっていうふうにちょっと思っちゃうんですけど、とんでもない超人がいっぱいいるクランなのかもしれないですね。いやー、すごい。 で、あの、セブンティー・シクサーさん、えっ、ー、とー、76年生まれぐらいのね、方、その年代差の方が、あの、多くいらっしゃるっていうことで、えー、こういう名前にしてらっしゃるそうですね。あの、結構、あの、お年が近い方とかね、この前、えっ、ー、と、世代別最強決定戦とかありましたけども、そんな感じでですね、あの、盛り上がることは間違いなしだと思いますので、ぜひね、えー、遊びにお気軽に行っていただいても、多分いいと思いますので、えー、ぜひ行ってみてください。では、本日この辺で終わらせていただきたいと思います。いやー、その方ですね、またこんな風な、あの、衝撃的な、あの、 クラクラプレイヤーの方見つけたら動画にしていたいと思いますのでぜひグッドボタン、チャンネル登録そしてこれからもご視聴どうぞよろしくお願いいたしますでは最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画ではお会いしましょうバイバイ